お疲れさまですじゃあまげえも う, こうアップルジュースアップルジュースか何か で, ですかアップルジュースでうがいしてるようなとすっごい密ゃないいでですすそっちじゃななんのがした話じゃない。んですけど 今日ゲストいないんでなんでいやドッキリですよなんでお前ちょいちょいそういうことあるの<笑>、はい、どうどうするのじゃあ、今日武田さんのとえっとだからちょっとこっち来てくださいこっちどうするの こ, こっち来ないでしょ来ないですよ、うん、ここ座ってください今日俺やんのはいはい武田さんと話そうじゃんいやえっといろんな質問が今日実は来てますああ期間やってたね、うん、あれやんの今日そうです。そうです もうこれ体操な感じでしかも俺の T シャツ着てるしあ T シャツ着てるわけじゃないのかしかもエプロンになってるしなんか、ね、よく見て。原さんどうすかそっちに座った感じはいややっぱりいろいろ見慣れないものがいっぱいあるね。<笑>実はちゃんと座ったことなかったんでね新鮮でしょ結構新鮮なねこれねそうここで料理が出てくるのかはいそうなんです。 はい、ドリンクは今日自分でちょっと作ってもらってあこれ何俺自分作るの、はい、セルフでセルフですそれが一番ドッキリだろう<笑>ツイッターで原田さん何か質問ないっていうのを呼びかけてたんですよああ募集してたねそうで結構やっぱり海外と日本語いっぱい来たのでいくつかピックアップしといたのでもうそれをバッテリーがある限り原田さんにぶつけようということでまずは一つ目これはとってもプライベートでリラックスな質問ですけど プライベートでリラックスの質問、ね、い か, かったん で, すです。あっとこで見いい財布実は携携帯携帯画面 やばい携帯あるじゃないのそういうんうん、うんねうん、iPhone ですよはいはいもう携帯とこれやばいわ画面がそこはっモザイク入れておきます<笑>あの携帯電話のケースと財布が一緒になっている、うんですか財布 が,、うんまあ、財布がこれカードが入ってて購入れとしてここ現金がバーッとこうへえ 1億ぐらい入っててて入ってるんですよれもそうそう重たいわでここにちゃんと小銭入りかと思いきや、うん、あのバンドエイドが大量に入ってるんでなん で, なんでチャリンコから落ちるからですいやじゃあやっぱね子供が怪我するんですあで子供大した怪我じゃないけどバンドエイドが出てくるとなぜかねあの春と治る。てあそれすっごいわかるか、ねうん、僕もガキの頃バンドエド傷だけだったからそうそうバンドエイ ド, ド, ド入ってたとか<笑>こうカードとか全部入ってるだからこれあの やばい落としたらもう全部個人情報とか免許証も全部入って保険証も、うんうんうん、でクレジットカード入ってるでしょはいはいはいで現金も入ってるでしょ、うんうん、で携帯電話というもう最大の本当ですね入ってるでしょ本当ですねこれを落とすすべて終わるえらいこっちゃその代わり分散して忘れたり、うんうん、お銭湯がねカードがねあれがねはない、うんうん、カード見せてくださいなんでどこのカードの何色なのかなと思っていやいやもうそれは大丈夫 い, い, いいじゃんモザイクモザイク 別に普通だよ。これは最近あの、コロナ禍なんで、<笑>ダウングレードしたんですよ。わざと自分から。ああ、いはい、はい。子供のガムの当たりって言うのあ。あ<笑><笑><笑>あ、そういうのありがとうございます。ありす当たりって言ったから、いいえ、した、ね、いつ買いに行くんですかね。<笑>これ交換してあげないとね。僕はね、はい、こういこだわってるんですよ。交換したいって言っ て, 思って。<笑>これ、これほら、ANA <笑>の、えーね、スーパーフライヤーズがあるんですけど、これの、最近までこれもブラックだ おゴールドに落としたんですかで、2回消したんですかなんでかっていうと飛行機乗らなくなったから。飛行機乗ってるときはもう、うん、もうバカみたいにマイルが溜まるんですよ。こ、う、れ、ん、乗ってるとわかなか、うんうんまあスーパーフライズカードなんで、うんうんうん、それさえあればいいんだけど、マイルの付与率がちょっと違う。うんえー、うそんな話してどうすすマニアックすぎるでしょこれ。えー、全然いいですよ。いや、カード何が持ってるかとか。カードはいっぱい持ってるよ、俺。結構興味持ちますよ。いや、もうね、最近のカードで俺、これ一番最強だと思ってるのがね、これですよ。 7って書いてあるでしょ鉄拳7みたいな。はいはい。これはね、最強なんですよ。これ、餃子の王将 7% オフですよ。<笑>餃子の王将って 7%。餃子の王将の生餃子、まくってる証拠ですよ、これ、ね。でかい。え、う、と、ん、カメラに映してる。そんなんあるの、ね、これ海外の人さっぱりわかんない。<笑>へぇー。7% オフ。素晴らしい。それ家族で行っても 7%。7%、7%。いいなぁ。 ゲストにいつも1個目に出してますけど、最近あまり出してなかった。あ、来たエビマヨ。特製エビマヨ。特製エビマヨですね。今日はもう、はい、もうね、特に。花さんの見せるっていう、ねあ。ありがとうございます。<笑> あ, ありがたくいただきます。でかいな、エビ。購読している本、雑誌、漫画問わず、いや、欠かさずチェックしている番組、テレビ配信問わず、何かありますかえっと、雑誌は、 欠かしてないのはもう、90年代から、ああ80年代ね、正確には。絶対に欠かさず購入、定期購読してるのは、ムーですよ。出ました<笑>。毎回言ってるムー。定期購読ねそう。で、あれでしょ。もう同じ話題が、あの、30年、40年ずっと回ってるムーです。あれしょ世紀末に この世は終わるって言って帰ってたくせに、来年度、来年の定期でしょあの、1999年には地球が必ず大ピンチかもう滅亡するって特集を何年も組みつつも、はい、あの、雑誌ムー2000年度定期購読のお知らせってハガキが入ってき<笑>て、年末に来たんでしょ<笑> <笑>あれは顔真っ赤になっておらたもん。<笑>この編集者だけ生き残る気かと<笑>、ね。<笑>んん俺が金取ってね。本<笑>当、ね、と, とはそのエピソードは面白いです。雑誌読む、テレビはテレビとかあと YouTube 配信系、えっと。あれですね、あ, のあれは見ますね。あのやっぱ Netflix とか Hulu とか、うん、Amazon プライムとか、余計は見てる。最近なんかハマってる海外ドラマありますいや、だからあの昔から言ってるように。 俺は一番好きなのは、あの、ブレイキングバッドっていう、うんうん、まあもう終わっちゃったけど、うん、あのシリーズが大好きで、で、ずっと見てて、で、まだ続いてるの、スピンオフの、あのー、ベターコールええ、え、え、えっと、んなんだ、最近見てないからあれなだな、ずっとシーズンが止まってんだよな。ベターコールソウルだ。ああ、見てない。あんま聞かないでしょ、日本はいはい、はい。 だとマイナーだけど、海外では結構メジャーなのベタ・コール・ソウルっていう、その、弁護士。うん。ブレイキングバットに出てきた弁護士の特集、特集とか、スピンオフ。意外と面白いんですよ。とか、あと、ウォーキングデッドはフィア・オブ・ウォーキングデッドからウォーキングデッド全部見てる。追っかけてるでしょ。で、えっと、最近ちょっと見始め、ようやく見始めたのが、ペーパーハウスだね。スペインのドラマなんだけど。 ペ ー, ー, ーパーハウスってねタタさん知ってる銀 行, 銀行強盗の話なんですよへえんかシーズン今結構いってんだよな俺シーズン1まだ見始めてんだけど、うんうん、確かシーズン何シーズンも続いてんだよ今続いてるのにずっと立てこもってんだよ何年間も立てこもってんだよ、うん、いやいや話の中では話の中では、うんうん、わずか2週間ぐらいの立てこもりの事件を扱ってると思うんだけど シーズン1から何年も経ってるわけじゃん。何シーズンもやってるわけでしょ今んところ何年間もずっと立てこもってるっていうね、とんでもない。俺銀行強盗のゲーム好きじゃん、ペイデイとああああはいはいはいはい。グランドセフトオートでも銀行強盗大好きだよ、うんうん。銀行強盗とホラーが大好きだよね、うんうん。銀行強盗もの、見たいな見たいなと思ったんだけど、気になってるのはなんかうん、面白いのかどうかわかんないなと思って見てたけど、今んところ面白く見えてるね。へえ。スペインなんですよ、珍しく。ええ、知ら な, なかったな。うん ちょっと探してみますかーー結構ネットフリックスのオリジナルかな、ね、ドバイかサウジに行った時、王族の家に招待されたことはありますかその他でも海外セレブとの交流ってあるんですか家に呼ばれたとかってなかなかったでしたっけ家というか、まあ、あの、パーティーまあ、その、立派な、まあ、キム・デント的なところとかは呼ばれたりとかはしましたよ。のね、あのレセプションパーティーみたいな。 レセプションパーティーってか、なんかそ、その家がやってる、その家がやってるものとか、まあ、その、地元の家にも行かせてもらったりもしたし、あ, あの、中東とかでは、すごいいいやつなのよね。<笑>いつもの竹虎たこ焼きでございま す, <笑>いいます本当にこれはね、美味しい。癖になりますよ。熱々だ。ちょっと冷ましとこう。すごい。冷ン物価を復活させるとしたら、 原田さんならどのようなことを行いますかさあ、ちゃんとした質問が来てます。いや、難しいあの。ゲームセンターという営業形態を復活させるっていうのは、なかなか難しいと思います。あの、ぶっちゃけ、と超特別スペシャルでないかより残らないと思うなんかその、コロナのせいもあるし、やっぱり時代の流れもあるけど、まあ、そもそも新製品が出にくくなってるとか、考えると、そういう意味では難しいと思うよね。 ただその、文化ってい意味で言うと残し方いくつかあるので、うん、うーんあのゲームセンターミカドさんみたいなやり方も一つもちろんあるんだろうし、うん、だけど、もう、もう正直言うと、超会員制の、うん、超異空間にするしかないだろうね。ああ、なるほどね、うん。存在はしてるっていうことですね、だから。 するけど、うん、そう、唯一無二じゃなきゃもうやっていけないってことだよ。もう、もう会員制クラブですよ、もう。うん、あのー、よくね、この議論すると、メーカーがゲームセンターでしかできない体験とか、ゲームセンターでしかできないゲームを作らないから、もしくは作れば、お客さん来るって言うんだけど、あのー、それは、非上の空論でしかないわけですよ。うんうん、例えば、鉄拳も、 実は、あの、格闘ゲームとしては世界初のオンライン対戦をゲーム、店舗間対戦かっていうのをゲームセンターで実現したじゃないですか。あれの時に、あの、事前に調査してみたらね、さあユーザー意識調査としては、えっと、みんなゲームセンターでオンラインになっても、ゲームセンターでの地元の同士の、その、対決とか、えー、もちろん、東京の人と対戦できないのは嬉しいけども、地元のコミュニティでの対戦っていうのがメインになってくるはずってお客さんも答えてたし、 そうしたいって意見が多かったの。だから、俺らは、じゃあ、そっか、オフライン対戦モードもいるんだねってことで、うんうん、オンライン専用せずに、オフライン対戦モードまでわざわざ つ, つけたわけですよ。うんうん、でもよく言ってる話は、これ蓋開けてみたら、まあ、最初のスタートこそ、3割はオフラインでやってて、7割がオンライン対戦だったものが、まあ、4ヶ月後にはですよ、もう9割以上。 90% 以上はオンライン体制になっちゃった。これは、つまり何を示してるかというと、人は利便性に勝てないんですよ。うんうん、でね、あのー、うちの人気のタイトルであれば、ガンダムバーサスシリーズとかもそうだし、えー、鉄拳もそうだけど、やっぱり家庭用が出たと月とかは、ガクーンと売り上げ下がっちゃうでしょまあ、家でできるっていうことの利便性ですよ。もちろんそこから戻ってくるまた臨に戻ったりもするけども、やっぱり家、自宅でできることの、 利便性っていうのが増してくってきたり、携帯も一緒じゃん。みんなっ、だから何が言いたいか と, いうと、利便性に人は勝てないんですよ。そう言って言ってる人でも。うん。みんな今携帯見ちゃってるし、うん、パッケージでしかゲームを買った感覚がないって言ってる人もダウンロードじゃないと今は不便って言い出すでしょセーブデータも共通でオンラインでディスクなくすこともないし、どこから始めても、ね、どこからログインしても途中から始めれて、ダウンロードゲームの方が便利だって言っちゃうじゃん。 ってことはですよ。あの、どんなに、そ、あの、便利なものが勝てなくて、どんなにその文化残したいって言っても、あの、相当意志が強い人以外は、残れないってことなんですよ。うんうん、うん、だから、そこに対抗しようとすると、あの、みんなが言ってるぐらいのスペシャルじゃダメなんですよ下がりきってしまった仕事のモチベーションをどのように上げていけばいいでしょうか ももうやめめた方がいいとも思い始めていと思始てます原田さん困っています教えてくださいこういう時にさすごい嫌だったやめちゃえばいいじゃんとかいう人いるじゃんあともっと頑張れとか、うん、もう全部強者の理論とかでさ、うんうん、強い人の理屈でアドバイスする人が結構多いく感じてて俺は俺あれ良くないと思うんだよ、うん、だってその人がその立場でやられるのって絶対自分の力だけじゃないじゃんで俺とかは例えば仕事のストレス感じたことないよね あ、あるよ。あ多少あるわ、うん。辛いとか、そういうのあるけど、でも何ていうの、トータルとして、やめたいとか嫌だって本気で思うことはあんまないっていうか、むしろ楽しいことの方が9割9分みたいなで。それってさ、じゃあ、俺が努力して、今の位置にいるからだって思いたいけど、そうじゃない絶対ぜ。全然そうじゃないじゃん。親のおかげでもあるし、周りのおかげでもあるし、俺とかはもうぜ、今振り返って思うのは、俺上司にめっちゃ恵まれたんだよ。 うんうん、もう最初から今でも、今でも、ずっと、ずっとたまたま上司の巡りは、上司選べないじゃん。もう、運ですよ、これ。運ですから、ね、上司がめちゃめちゃいい人ばっかりん、うんうん、もう、全員、原田、原田くんどうしたいっていう人ばっかりだ今まで。ね。社長から上司からも。もう、それしか言わないだから、そんなの幸せすぎるでしょどうしたいって聞かれるんだからさ、こうしたいですって。おそうかそうかって言われるっていうのは、俺が運が良かっただけなんですよ。だから、そんな人が、 簡単にね、辛いんだやめたほうがいいとか、いやもっとこうポジティブにいったほうがいいよなんて、そんなね、大それたこと言えないんですよ。だから、ただ一個言えるのはさその、自分が好きな職業に就くかどうか、やっぱでかいじゃ ん,、うん。趣味を仕事にしちゃいけないって、やたらと俺、大人に言われたんだけど、それ絶対違うと思ってて、俺は趣味仕事にしても大正解だったし、やっぱ そ, そこじゃないとモチベーション続かないじゃん。うん、そうなると、 そうじゃない場合はもう仕事って割り切るしかないんだけど、そしたらこれ今度もっとうんふんだよね。そこの職場の仲間とか上司に恵まれない限りは、持たないじゃないですか。かといって、簡単にも辞めれないから悩んでるわけでしょそう で, そうです、そうです。ねおそらく、辞めていい時って、経済的な余裕があるか、次の仕事が決まってるか、そうこの二つ以外は辞めれないはずなんですよ。そう 特に次の仕事が決まってないと。そう、だから、どっちかってこの人今やるべきは、えっと、今の職場で頑張るのは絶対辛いっていうのを分かってるんであれば、えっと、なんとかしてねや、やめる方向を探すんだけど、辞める方向を探すイコール、次どうするかを先に考えるしかない。そうですね、もう先回るしそれありして。その状況をなんとかしてからじゃないと、もう辞めようかなは絶対ない。うん、もう困窮するから絶対、それは。 無職になりますからねこのコロナ禍でそうなったら厳しいからそうそう絶対次のことを考えた方がいい次をどうするかだけ考えてでいろんなところに登録転職サイト登録するのか、うん、もしくは仲間友達とかちょっとつって探って一緒に何か始めるのかなんか誰かが何かやってないかとかもうそこからしかないと思うので第2弾ねぎ塩だね。ネギ塩 いるものが可愛いやつ。いただきます。私は仕事の締め切りギリギリまで行動しない癖があります。普段からどのようなことを心がければ、原田さんのように自己管理や時間の管理、そしてセルフプロデュースができるようになりますか。なんとですね、この人が悩んでいる悩みと同じぐらい俺は。 時間守らないんですよ。うん、あ、時間っては待ち合わせとか守るんだけど、比較的。仕事の締め切りは割と守らないんですよ。そうですね。うん、で、<笑><笑>ね、なんかね、俺興味ないことほどすげえ守るんだよね、そういうの。あの、ちゃんとやるんだよ厳しかったから、親が。締め切りとかそういうの、いろんなことの勉強と か, なんか、そういうのは全部守るんだけど、この仕事が、自分が得意なことほど守らないんですよ、俺、時間とか。 締め切りとか俺は得意な人に管理してててもらってるっる感じうん、うん、自分で管理しなくしますね。そうか、ミーティングのスケジュールはみんな勝手にあれ入れられるんですもんね。入れられるとか、それもあるし、ね、その、プロダクトマネージャーっていうのが最近はゲーム会社でもとても重要視されてるんだけど、スケジュール管理やるや専門の人、うんうん、そこだけをやっぱ特化した人とかに管理してもらうとか、あのー、しないと、 自分で全部補うのはまあ無理だよね、もうはっきり言って、うんうんうんうん。で、セルフプロデュースはちょっとまた別かもしれないけど、うんうん、時間の管理とか締め切りがあるんで、ギリギリまで動けないの。俺全く一緒、この人と。あ, あそうなんですか。全然じゅあ、もしくはさ、一番最初に絶対この路線で行けば行けるって思いついた後、2週間ぐらい何もしなくて、前の晩、締め切り前日に慌てて思い出してやるとか、 もしくは前日にならないとモチベーション回らないとか、もちろん過ぎてからせないとできないことの方が多い。ああ。だからそれすごいわかる。遅れても、どっちかって遅れちゃっても、フォローしてもらえる、注意の体制、自分が別に偉くなくてもね、仲間でも、部下でも、部下だったら上司に甘えられる環境をどう作るかの方が重要だと思う。うん。俺は、あんまり自分で言いたくないけど、 後輩だろうが先輩だろうが同期だろうが甘えれる環境を作りはものすごいしてんの。そういう意味で言ういわけですよ、自分に。重要なのは、これあんまり言うといやらしくなるけど、えっと、パーフェクトな人間見られようとするのはもう絶対ダメですよ。絶対ダメ。この人に唯一言えるとしたら、それ、えっとね、ものすごい隙のある、突っ込み心のある、バカだ、バカだ、アホだと思われてるぐらいの方がいい。絶対に。 それがね、セルフプロデュース最大の、俺は、その成功ポイントだと思うよあ。あの、人間ってさ、頭よく見られたいとかさ、やっぱ、あれじゃん、かっこよく見られたいとか、それちょっと捨てて、人よりもプライドが低めの、あの、少し恥をかいちゃいますっていうタイプに、どれだけ思ってもらうかは、とても重要。そうしないと、他人に厳しいなんて ね、自分にも厳しいって厳しくすればうまくいくってよく言われるけどなんかそれしんどくてさ周りも好きがあるって思われた方が下がフォローしてくれたり、うんうん、こいつどうしようもねいなと思ってくれた方が上がフォローしてくれたりってするわけじゃないですかっていうふうに周りが自分を認識するように持っていかないと厳しいと思う、まあ、そ, その普段の環境作りの方が大切だと思う自分の改革よりもそうですねだから、うん、結構時間かかるやつですもん ね, ね時間 か, かるけどやる価値はある、うん、あの、うん 自分を変えるよりも周囲にそう認識してもらうことの方が割と早いので、自分変え、変えれないんじゃん、なかなか、うんうん。だから僕、俺こんなやつなんだよねっていうダメなところを一生懸命人に認識してもらう。うんうん、俺はもう上にも下にも自分のダメなところをすっごい徹底して認識してもらうように言わしてる、うんうん。それ重要だと思うよ。そうですね。うん、すごい興味深い。 質問を一個来てるので答えてあげてもらっていいですか。うんうんうん、原田さんはキノコの山とタケノコの差とどっち派ですか。おお来た。ほら。えー、あのね、形状としては俺キノコの山の方がキノコが好きなんでもと、うんうん、あのキノコ類が食べ物として、はい。だからどうしてもキノコの山って聞いた方がなんか食事は動くんだけど食べた時の感触としてはやっぱりタケノコなんですよ。 あ, あ、そう。逆だわ。あのー、ちょっとクッキー感がね、クッキー感が、これまた海外の人分かんない話なだな、これ い, <笑>い や, いや海外でも売ってますから大丈夫です。いやー、なかなかアメリカとかで売ってないんじゃないのないのかなうんとリトル東京とかで売ってるかもしれないね、<笑>いや、でも、そうなんだよ。え、何え、キノコ派なのキノコ派ですね。あれ確か、日本全国の統計で言うと、キノコ派が劣勢なんじゃなかったっけそう僕はタラタに、 食べてる時に次もつかめるからキノコが好きなんですよ。竹の子って。利便性の問題そう<笑>。味とかじゃなくて。持つとこ少ないでしょ。絶対手にチョコがつくでしょ。竹の子って。で、あんなもん1個すぐ食べちゃうから、2個目をもも持ちたいんです手 に, 手, に手に取ると手に付くわな、それは。そ う, そう、うん。だから汚したくないから。うん、キノコも。でもほら、俺ゲーマーだから、直接手で食べないのよ。えキノコ も, タケノコもお菓子もかをお菓子を仮に食べるにしても、ナッツにしろ。 ポテトチップスにしろ、ポテトチップスめっちゃ食べないけど、そういうお菓子を食べるときに、俺 PC ゲーマーだからさ、うん、あの別に普通のゲーマーでもそうだけど、うんうん、特にキーボードとマウスとかって、あのラバーとかさ、ああいうのに油つくとろくなことにならないから、絶対手で食べないから。やっぱりキノコだけの子派って結構いるんだね。いやいや、もうこれはず、永遠のテーマですよ。鉄拳のキャラクターの年齢と誕生日が知りたいです。設定はあるのでしょうか、うん、結構多かったです。 あった。えっとね、年齢は決まってますよ。でもこれ年齢言っていいのかなカズヤで言うと、あの、鉄拳セブンの年齢で言うと49歳。平八75歳。リーリチャホランってあれ48歳ですよ。ワンジーレンに至っては、もしいたとしたら105歳。<笑>サオイは18歳ですね。まだ。まだ18歳ね。とか、そうい う, うに。 ありましたこれ。え、リリ、リリなんか驚きだよ。まだ 16… え、16、え ?16 とか17なんだね。あ、スカーが17で。リリ16って見えねえな。リリは誕生日が11月11日なんですよ。なんでかわからんない。あー、書いたらリ、リリで笑う。リリってカタカナで言うから、1111 と, とか。え、エリザはエリザさんはね、あ、なんとこのリストに、 エリダはほら、500歳とかだから。ああ、確かに寝て、寝てたもんね。500歳とかそんなの、<笑>確かに。うん、<笑>とんでもないです。ねねえ。<笑>そっか。うん、え、平八が75ですか平八は、鉄拳セブン年齢で言うと75歳なんですよ。あれ、あの、若くなった時の平八は何歳なんですかあ、わ、ラング平八若い平八。鉄拳タック2に出てる。そ う, そうそうそう。あれ、だからまだに 20代の時かなたぶん。20代に見えないけどね。見えない見えない。ない<笑>うん、<笑>そう。血液型もあるんですよ、えー。血液型の設定があるっていうのが多分、欧米の人は理解しがたいだろうね。ああ、まあ、確かに。日本人ぐらいでしょう血液型どどのこ う, うのやってるのあと、星座日本人気にしますよ。星座は世界的にはあるかもね。占いとかがあるから。和、う、也、んうん、が AB 型、平、う、八、ん、が B 型。あ、平八の B わかるわ。うん ザーマンジンは AB リー・チャオラン A 型ほうシャオユー A 型パラン O 型ペクトーさん O 型ポール・フェニックスも O 型マーシャル・ロウスティーブ・ホックスは B 型と か, か全部あるよリストがリリーは何がリリー O 型っぽいんですけどリリーは、ね、a b 型ですなあれえエリザはエリザはあの血液型が多分 や, ややこしいねないです 人のもの吸ってるんですよ。吸ってるからね、うん<笑>かそ。そこだけないんですね。あのだから実はリストは見つかったので。うん、へぇちゃんと設定はあるんです、ね、あるんだけどけ、そうね。あのなんか、ちゃんとノクティスとかギースの誕生日まで書いてある。これあの多分オリジナルの方の設定なんでしょうね。 あノクティスは8月30日なんですね、誕生日は ギ, ーは ギ, ーギースハワ ー, ー, ードは1月21、うんうんうん、らしいですよ。じゃあ、設定はあるっていうことで、でもあるある別に公表してないわけじゃないですもんね。いや、割とする機会がなくて、公表できてないから知りたがってる人がいるから、どっかでまとめてとは思ってるんだけど、なるほど、そういうちょっとタイミングがあればですね、全員が全員誕生日の設定できてるわけでもないので。うんうん だって木人とかだって誕生日どうなってんの、うん、黙人はないですよ、ない、まあ、ですよねあったら気持ち悪いですよ、ちょっと不<笑>明って書いてあるのも結構いる。<笑>うんうんうん一応ありますよ、ね、年齢とかもなるほど、わ、うん、かりました原原さんって最近褒められることってあるんですかうんこれ端的に、うん、も う, そう言われたらそんな、うん…めっちゃ買った質問だねそう。立場的に褒められることってもうない位置にいるじゃないですかあ ああそれで言うと褒められることは実はあるんだけど、うんえっと、そうやって自分よりの立場上の人じゃんでこれは複雑な褒められ方をする例えばツイッターで俺が発言をしたツ イ, ツイートに関して、えー、社外的にはおなんか い, いいぞいいぞ春田もっと言えみたいなことが、うんうんうん 社内のある人にとってはすげえ不都合不利益だったことがあった場合に怒られるわけじゃないですか。うん、怒られるとか、本当勘弁してくださいって、ある部署からはすっごい怒られる。なのに、上の層、俺より上の、それこそトップ層の方からは、その部署から怒ってくださいって言われて、俺は呼び出されて、説教されるのかと思ときは説教されたことにしろと。 正直俺は、よく言ったぐらいに思ってるから。うん、俺は、全然 OK。ただ一応、ちゃんと怒られたことにして帰る。はいはいはい。よくありますね。っていうのは、そういう複雑な褒められ方なんですよ。るほどね。なるほどね。<笑>これぐらいの立場と年齢だから。だからそんなオーディオ振って、あの100、100% オーディエンスは褒められることはない。もう、うん、もう、これは立場上もあるけど、 これぐらいの年齢になって、そういう社会との組織の中入ってると100、100% みんなから褒められることってなかなかない。あの、それ製品上もそうでしょなんかゲーム出してもさ、1万人いたら1万人から褒められることもないよ、うん。レビューアーがもし1万人いて1万人褒めることないじゃん、絶対。だってそのうちの 1, う、ね、1000人ぐらいは下手したら避難するわけでしょそれと一緒。もうそういう構造になってるね。子供の頃みたいに。 手放しに褒められることってなかなかそうですよ、ね、一方で怒られることがなぜか一方で褒められるって構造が多いねああなるほどね花さん海外行くときに、うん、あの荷物検査のところあるじゃないですか、うん、毎回止められてませんすっごい止められてあれ何やってんですか毎回空港の荷物検査だけは やったらいかからね。もう、なんか30分ぐらいほじほじ、ほじほじされてるでしょこれはなんだ、これはなんだ、とか。うんうんうん、もう、で、怪しいの出てくるんじゃん<笑>。それは知らないよ。あのね。それは知らない。俺、あれやばかったあの。 今今はないけど、ロム焼き器って何かしら、たさんわかるうでしょ、ね、ロム焼き器ってポータブルのね、はいはい、ロム焼き器ってなかったど、こうい、ね、うね、ん、ゲジゲジ、みんなで見るゲジゲジっ海外そうな何と訳すんだ、こ、ね、れ。こういう芋虫みたいな、このチップがね、ど真ん中にコンと置いて、それ焼くやつなんだけど、はい、その、ロム焼き器っていうのは言うたらね、ガスコン、ポータブルガスコンロみたいな、カセット、あ、そう、うん、これあれみたいな、こんな形してるわけ、うんうん。で、あれをね、あの、よくね、 あの、持ち歩いてたんですよ、昔は。結構重くないですか重たいんで、あれをね、その、X 線で通すと、うん、自分でもびっくりするぐらい、起爆装置か何かしか見えなくなって<笑>真ん中の、ね、真ん中のこういうユニットに対して、すごい数のその線とパーツが、う、はいはい、わーってのが X 線に映ってもう、あらゆる国の、 検査官がビーンって言ってバチンって止めてビーッっつって警備員が56人バッて来てこれなんだっつってこれはなんだって言われてであやべえと思ってチェックされるでしょ、うん、でその時にあのえっ、ー、ってされるわけじゃん、うん、でそうするともうみんな危ないからその検査官がもうすっごいこのブランケット持ってきて巻きつけ て, こうやって横に出してでさ わかると思うんですよ。昔、え、のー、ゲームセンター用のロム。うん、ロケテストとかで、海外持っていくじゃん。ロムってこのいいの、ねうんな板あるね。このロムだけ取り出した。予備にいっぱい持ってるわけ。うん、で、ロムって傷つけたくないわけよ、うん。ね。で、あの、ちゃんとプチプチって言われるもんとかに、ね、くるんでるばまだいいんだけどさ、もう出張前だから忙しいから、何をやるかって荷物も減らしたいし、クッション入れたらさ、わかるクッション入れたら、あんなプチプチ入れたら、うん、すぐいっぱいになっちゃうでしょ、うん、じゃあどうするかというと、 これ汚い話で汚くはないよ綺麗なね綺麗な洗ったばかりのパンツ、うん、ブリーフとか自分のパンツあるでしょトランクスとかパンツにくるむんですよロゴを一個一個、うん、ほんでそんなもんお前あの検査場で56人も警備員が駆けつけてきてさバーッと開けられてさこうやってパンツをこうやったらさ<笑>電子回路出てくるわけでしょ<笑>ほいで「これは何だ何だ?なんだ」って言われるわけで。<笑> <笑>そしたら、持ってるもまも怪しいと思われるからああああ、こうやって T 字になりなさいって言われて、パッと T 字になって、こうやって、パンパンパンってやられて、まあ、財布とかも全部見られるけどああ、で、俺財布の中に、あの、小判のね、うん、あの、お守り入れたら、小判の守りってよくわかると思う、日本人なら、うん。あの、変な紙に包まれるじゃん。紙の中に銀紙みたいに 入, 入, 入れてる。あ、入れてる。それで出てくるじゃん。うん。もうさ、 あの白い紙に銀紙が出てきて、中からさ、こんな分厚いさ、見たことのね、長細いさ、鉄の塊出てくるわけじゃん。で、こうやって見て、これ何って言われたときに、人間の本能だよ。これ何って言われると、あ、これはって手出そうって言としたわけ。そしたらもう、 警備員がビビっちゃって、うん、なだななな、ダーッ、ダーッって言うんだ起爆装置がなかっと思われる俺で俺何されたかって言うと、<笑>ロサンゼルスのとこでみんなが見てる前で、脇をさあのほら本当にあの M16 のライフル持った、えーえー、警備員が走ってきてさ、俺を両端後ろから両脇ガンってかけて、俺ブワ宇宙人みたいなに連 れ, 連れて行かれて、あのロックアップできる場所あのチェーンで囲まれてカシャンカシャンってできるところに来て。 動くなつって言われて、動くな喋るなって言われて、俺全部見られて、俺で結局そのコインだけ最後持ってこられてさ、これ何か説明しろって言われて、で、えっと、ジャパニーズエンシェントコインって言ってえ、エンシェントって何のいやこ、古代の。あ、古代古代で、そんなこと、エンシェントでもないんだけど、もう言いようがないからさ。え、お守りってうものもうレジェンダリーかエンシェントって言うしかないかなと思って。お守りオーチューンとかって言ってもわかんないじゃん、向こうの人は。 俺は多分とにかく開けられるのが辛い、で、うちのね、ねうちの妻がね、うん。ひどいいたずらをするんですよ。よ最高の奥さんですね。 ひどいんで、お酒に酔った時に、やるんですよ、うん。俺の用意をしてくれるわけよ。はいはいはいはい、俺、自分で用意するんだよ、基本的には。だけど、最後にチェックして、なんか、長く行く時とかは、いろんなもの見てくれるわけ。で俺、俺、引っかかるって話よくしてたから、うんうん、引っかかるじゃん。わ開けられない。開けていく開けてくださいって言われるわけ。自分で開けなきゃいけないな、大抵、カチンカチン。やってます、ね、どうぞ、つって。わかんと開けたら、はい、ブラージャーとさパン って言われ入ってるわけですよ。上にね。ほいで、それね、俺が動揺したら、絶対にまた聞き込みが始まるの分かってるわけで、うんうん。これ何ですかって言われて、もう普通に、冷静に、ブラジャーとショーツです。で誰のです私のです<笑>で。何、何、何に使うんだって言ったら、いや、私が つ, つ, つ, つけますって言って、今もつけてるんだけど、今つけて る, けてる飛行機は元ルーズに行ってますって。 でど、いつ使うんだとホテルですでなぜ一つしかないんだとこれがお気に入りだからです。で<笑>もう、ドキドキですよ完 璧, 完璧冷静。そう。そしたら、どしてくれんだ意外と。だって、個人の趣味にね。ああ、まあ、いますからね、実際に、ね。いるじゃん。でも、サイズがどうのかなって言われるわけ。でも、俺はこれがいいんだ、みたいな、うん、<笑>言い張ってさ、こんな小さいサイズは入らないだろ う, うと。ね、負けないんじゃないか、な。で、これ意外と伸びるんだ、みたいなあ。あ、やべえ、伸びねえ、みたいな。割<笑>り<笑>やがるそうそうそう。 いいいたずらですね。そうなんだよ。そ う, そ い,、ね、そういうの何回かあったよ。ひどかったよ。で、帰ってきたらすっげえ楽しそうにしててさ、<笑>どうだったどうだった<笑>みたいな。いやいや、引っかかったよ、思いっきり。はい、<笑>いいなぁ。しんどかったよ、あれ。びっくりした、負けて、俺。<笑>ええー、と思って。俺のじゃないって言いかけた俺の荷物じゃないって言いかけた。え、色何色なんですかピンクいや、だからやっぱそういう時ってさ、わかりやすいんそういうの。ピンクとかね。ショッキングピンク、ね、普通ではありえない、ね。あ、分か る, 分かるいや。 それは言われ一元だしかもなんか こ, うこういうふうに置いてあるわけで、な ん, なんていうの、そのうんうんうん、マネキンから抜 い, ういう、ね、抜いたままみたいな置き方されてて、質問コーナー、実はハルさん、もう終わりなんですけど、うん、ちょっとね、何個かタレコミが来ててですね、うんうん、どうせだったらもうここで答えてもらおうと思って、うんうんえー、鉄拳プロジェクトメンバーよりタレコミが何個か来てます。うんうん えー、原田さんはプロジェクトメンバーがほぼ徹夜で作ってきた資料をろくに見もせず、うん、読みもしないのに、うん、なぜそのの内容を理解できているのか分かりませんうん、うん、う僕すっごい分かりますこの気持ち、うんうん、全然見てないじゃないですか資料、うん、なのになん で, 内容はっ全でな い, よいやだってプレゼンの資料とか絶対見てないでしょあれ、うんうん、けど中理解してるじゃないですか理解する。 あれは何、なんなんですかうん、一個種明かしをすると、まとめられた資料っていうのを読むのは億劫なわけですよ。うん、めんどくさい。めんどくさい、めんどくさい。さいはいはい、普段のあいつらが喋ってる雑談をどんだけ聞いてるかですほう。こっちは入るから全部。ほう。どうせそれをまとめてくるだろうと。まとめてくるんじゃなくて多分、えっと、いやま、その、喋ってることまままとまるわけじゃない、うんうん いろんなことを言ってるわけでしょでそうすると多分おそらくこういう形でまとめてくるんだろうなが見えるからあなるほど、ね、それを予想してだってベースにある引き出しと知識は明らかに経験値経験値調ですよ俺が優れてるって意味じゃなくて単純にやってきた時間が長いので分かってるわけじゃない、うん、ことの方が多いわけじゃないです か, だからそうすると1言われれば10分かれって話と一緒で普段の断片的な話からいくと絶対こうなってるって言うんで。 でしかも大体話してくるときにここがポイントって言いたがる場所とかは言い方に特徴があるか書き方に特徴があるじゃんいで、まあ、そうするとここがポイントだなって分かるから見なくても大体分かるあスターバックスで MacBook を開きながら仕事をしている人たちが半端なく嫌いっぽいですがそれはなぜですかちなみに自分はここ最近、えー、在宅勤務になってからまさにスタバでその状態です。 これなんでスタバで MacBook で作業してる人がこれコロナ前の話だけどね。うん、そ う, そうそうそう。でもまあ一個言えるのは、あの、どっちかというとスタバでパソコン開いて仕事してること自体はいいと思ってるんですよ。うん。それはそういう場面もあろうよって俺が言いたいのは、どう考えてもあなたはそのファッションの一部としてやってますよねっていうの気になたら絶対に、ま、ね まあ絶対パソコン詳しくねえだろうと、まずいた。パソコンに詳しくて、携帯性を求めて、で、いろんなことを考えたら、これに行き着かなかったはずだみたいなタイプの あ, あの、あえてこだわって MacBook ですっていう人は別にそ れ, それでいいです。うん、そ好き好きですから。でもどう考えても、どう考えても、あれがおしゃれだと思って買ったでしょ君みたいなのを見ると、 イライラしていくるんですよ。で、俺は、俺の中での統計上、<笑>友達にも割とそういうタイプ、友達か知り合いにも多いです。いますよ、やっぱり。うん、でね、その、パソコンのリテラシーが低いってことに、そもそもイライラしちゃうわけですよ。うん、やばい。で、俺の中での統計上、えっと、いかにもそういう職業は置いといて、うん、どう考えても、チャラそうな、うん、ね。よかった。その外見だけを気にしてる人、 で、MacBook で、ちゃかちゃかちゃかみたいなことやってるうすると、はい、君絶対この場所で MacBook でもある必要ないし、この場所でいる必要もないし、じゃないのに、こうやってる、ここの空間でこれをやってる俺が好きみたいな、矢<笑>印自分に向いてるだろみたいなやつを見るとイライラするんですよ。そ う, いうこと で, で、ね、それで、それね、大逆転で、そいつにパソコンのことをちょっと聞いてみたら、とうとうと、パソコンのスペックや、うん 機能とか何にこだわってるかについてオタクのように語りだしたら好感度高いもう一気にあ、うんうんうん「あそれすみませんでした」なるよでも絶対そんなことなかったと思うまで<笑>男性じゃモテたい男性あだから俺分かったモテようとしてる男性を見るとイライラするんだあ な, るほどなるほどだからそうモテるツールとして使ってるん だ, だから今自分で分かったモテようとしてそのやってるでしょあなたっていうツールのに MacBook を使われるとよりイライラするっていうことですねなるほどね これは質問というよりクレームですが、うん、っていうカッコが最初についてます博、うん、学で知識や記憶力も良いのに、うん、人の顔と名前を覚えられないのが不思議です一緒に行動していて挨拶された後に今の人誰だっけと聞かれて困ります何とかしてくださいそうなんだ人の顔と名前が一致しな い, <笑>しない顔はだから逆に言うと見たことあるはずなんだけどみたいな だ俺すごい多いんですよ あ, あのあ一番困るのはゲームショーで会釈されて俺も失礼がないようにパッと会釈してるんだけど帰って2チャンネル見たら今日初めて原さんに会ったけど「めっちゃ腰低いのな」って書かれてて普通の普通のただのゲームファンだったみたいな あ, <笑>あ<ー><笑>そうそ う, そういいイメージじゃないですかそれい や, いやだけどれびっくりしてたもんかも<笑>人の顔と名前をしっかり覚えるって っっていう性能っていいうう性性能ののは、その 人, 人, 人間の社会性に関わるところなんだってで、えっとオキシトシンの量が脳から生成されて分泌されるオキシトシンと、うん、オキシトシンって何かっていうと多幸感を、うん、人間の多幸感を司る物質なのね。多分ホルモンの一種だと思うんだけど、うん、例えば、えっと、好きな人とハグし合うとかこう自分の大好きな自分の子供、うん、と を抱っこするとか、あんまあ、猫とか犬とかやっても、ね、オキシトシンっていうのは出る。で、要はその、それによって人間っての愛情を強く感じて、相手との絆、相手との絆を感じる。それ、それはペットだろうが、子供だろうが、恋人だろうが、っていうものが、その、つかさどっているのはオキシトシンっていう物質なんだけど、かこの分泌量が低い人うで、男性と女性で比べると、女 平均的、統計上で、また統計の話なんですよ。平均的な数値で言うと、あ、女性の圧倒的に多いんだって、やっぱり。へぇオキシトシンっていうもの自体が。で、男性はやっぱちょっと分泌量がもともと少ないらしいんですよ、うんうん。で、オキシトシンっていうのは、えっと、人間の寿命とかにも関わってて、あの、ほら、人間の平均寿命って女性の方が世界的に見て、もうこれ、歴史上明らかだけど、うん 高いでしょ、うんうんうん、その理由の一個は、女性ホルモンが多ければ多いほど人間って 長, い長生きしてあの、むしろ男性ホルモンがたくさんある人ほど短命なんですよ。男性ホルモンって、えっと、何か別の効能もあるわけですよ。いい面もあるけど、逆に寿命とかに対しては結構ネガティブなんですよ。な要素が高くて。で、オキシトシンっていうのもそのうちの一個で、そのオキシトシンがたくさん出る人ほど、 寿命はやっぱ飲みや、飲みですよ。な長生きすね、うん。オキシトシンの多項感をこう司さるオキシトシンが少ない人ほど寿命が短くなる。で、もう一つ最近わか研究で分かってきたのが、そのオキシトシンの作用が、えっと、しっかり出て強ければ、その、いわゆるさっきでし、絆、うん、社会性ですよね。相手との関係性とか社会性、絆ってものを強く感じることができるので、あの、周りのとの社会性をしっかり保とうとして、 顔と名前を逆にとしっかり覚えれる脳になるんだって、そのオキシトシンがやっぱちゃんと出てるとでる。でも俺自分の犬とか、いやいや、そうでしょう。子供とかやっぱ、だっこすると、ものすごい多幸感が包まれるから、その時はオキシトシンは出てんだけど、ね、オキトシ、うんうん、オキトシンをずっと多分注入し続けると人の名前と顔覚えるようになるんだと思うんだけど、うんうんうん、なるほどね、うん。ところでね、原さんね、はい、今の話の流れから言ってね、はい 追加で質問しますけどありさ鉄拳のありさキャラクターデザインって誰がやってましたっけああもう出たよすっげえ長いことやってる人んで す, すげえね女性のデザイナーで、うんうんうん、そ顔も浮かないんですよ名前は出てこないよそれマジで す, か す, ぐにはすぐには出てこない、まあ、もうちょっと待ってたら出てくるよ多分ちょっと待って今探してるから頭の中いやいいやいっつもそうなんだって俺あその人の名前覚えたら6年目なんだよ うん、<笑>そうみたいですね。いや、あの、すごいね、優秀なデザイン。ね、俺もそうい買ってるの、ね、そ, うそうもそも。本当にね、あの人じゃないとデザイン、できないデザインが多くて、うん、今までその、あ、相良さんだ。ああ、うん、正解そうそうそう相良さんがデザインしたキャラは結構当たるんですよ、うん。色、特に色、色使いが良くて、だからいつも、ちょ相良さんの先生やってってって、お願いするんだけど。出てきました、ね、そう、パッと出てこないんだけど、ほら。<笑> これは平等に出てこないわけ、みんな。<笑>へぇー。上司の名前もほらで、昔よく出てこなかったから、えっと、つってる<笑>なるほどね。ファルさん、パラゾールの原料何かわかりますパラゾールはい、うん。あの、防虫剤の。おーおおお。ほぉさんじゃねえな。ほぉさんはやばい。ほぉさんはやばい。やばいですよ。ほ<笑>ぉさん団子よ。 パラゾールルルわかんなないいパパパラララじゃジクロロベンゼンなんですよ。ああ、ベンゼン系かす。すぐ覚えるでしょ。うん、だそういう名前だったらいいんじゃないな。なんすかね、あれ気持ちいいからですよ、多分言ってて。うん、ああ。俺もだから、ペーパーハウスっていうドラマの中で、一番最初に覚えた名前が、モニカ・ガスタン・ビデーだった、うんうんうんうん。すげえ名前だなと思って、ガスタン・ビ デ, ーガンビデーって言ってんの。ガスタン・ビデーと思って、もうその。 人だけは全然主役でも何でもない脇役なんだけど。モニカ・ガスタン・ビデが出るたびに俺はモニカ・ガスタン・ビデだ。<笑>あ全部言うんで古ねえんだ確かにね。だからそういうもんなんだろうね。多分多分そうです。そういうその普通のニックとかさ、うんうんうんうん、ジャックとかそういう名前だとぴっ抜けちゃうんだろうね。うん、あの昔あのイアン・ソープっていうあの水泳すごいです。 すごいですねはい、覚 え, た覚えたいイアン・ソープーはいまだに顔と名前が分かんなあと、うん、イアン・ソープーのライバルがいて、うん、ピーター・ファンデン・ホーヘンバンド っ, ったああ、いたいたい た, いた、い覚えたでしょ、確かに覚えたあと、はい、マッケンローとかね、ああテニス選手の<笑>多分が、た<笑>、まあまあ、その名前のインパクトは重要ですよ、いいあと、しゃべって、フルネーム言いたい気持ちいけ、だからやっぱそうだよ、だからだ日本人さ、ほとんどみんな鈴木だの、なんか、まあなん か, とか、高橋とか、すげえいんだよ、おいお い, お い, お い, おい。 はい。原さん。はい。今日も終わりです。はい。塚疲さんです。お疲れ様でした。というわけで、あの、ずっと気になったんだけど、今日、うん、ゲスト以外が後ろにいるっていうパターンじゃない見えましたいや、見えてる。さすがに存在感ありすぎでしょ、これ。